キー・エヌ・ジー・アンド・ピンスの冠無理番組日本テレビ系キー・エヌ・ジー・アンド・ピンスキンプル土曜午1時半が15日に放送され5月13日の放送で最終回を迎えることが発表された。また同月20日の午後8時から特番を放送する番組の後半でマックの劇団一人がキンプルをご覧の皆さんにお知らせがあります。 2021年5月に特番としてスタートして、去年の1月からレギュラー番組として放送してきたキンプル。ですが、5月13日の放送をもって最終回となります、と伝えた。また、20日の午後8時から最終回としてゴールデンスペシャルを放送することも明かした。劇団一人が流せ角に、どうですか、ゴールデンスペシャルということで、 と話を振ると、長瀬は、ついにここまで来たかと。僕ららしい空気感も含めて、また別の時間帯で見てもらいたいなと思います、と話した。高橋山は、体を張りたいなと思います、と意気込んだ。平野市要は、これまでを振り返り、僕自身も、この番組で新しい面を見出してもらったところが、たくさんあるので、楽しい番組にできたらいいなと思います。 と考え深げ。神宮寺優太はゴールデンっていうことでやばいっす、と興奮。岸優太はここが集大成の少年場だと思って、火事場のクソ力をここでぶつけて最後バチッと決めたいですね、と笑顔を見せた。k n g p ピ n スは2022年11月4日。 5人のメンバーの内平野氏を、岸優太、神宮寺優太の3人が今年5月22日でグループを脱退し、事務所を退場、岸は今週、することを公表。以降は長瀬角と高橋山の2人で活動していくことを発表している。この日の放送では、レシピを英語で伝えろ。日本語禁止クッキング、などの企画を放送。 騎士が長瀬と高橋に英語で手順を伝え、騎手を作る様子が放送された。また同番組については、3月3日にオンラインで行われた同局の4月編成の説明会で言及。コンテンツ戦略局木戸博士編成部長は、4月以降も継続します。現状において、番組終了する予定はない、と説明していたが、一転して終了となった。